これどう見でも石筒なんですけどね桜坂の住宅街のね横にあるんやけど石筒ってことま間違いなくはいここはねせっかくなってますねちょっと粗いからねだいぶ古いかな どこれは持ってきやったんだろうね。この辺はもう、石がゴロゴロしてるといことはね。<笑>いっぱい。こんな壊されましたかね。いやー、これ、せめで固めた。うん。これは。せめでございますね、横は。固めちゃうんだ。 これが船頭が手前から手前まであったとするとまあねえ積雪の長さが10メートル以上あるかもしれんないこんな感じでございますはい桜坂の住宅街でございますこれは昭和の時代やったね開発されたのがちょうど山の上でございますからねだいぶ家建ったんやろうな昔にずいぶん空いてたんでねなんか わからないけどあの辺にもねものすごい石がゴロゴロしてるんだけどあれは何でございますかねゴロゴロしてるんやけど石はねもう分からんな古墳があるような感じじゃないね石ゴロゴロしとるんだけどはやれんか ワールドカントリーでございますからね。カントリーの中に、ど う, どうなんだろう。カントリーの中に入ってみるか。入ったら行きませんか。もうこれ、カントリーはね、<笑>あらあら、入れませんか。雰囲気上なかったですね。 ゴルフ場でございました。